こんにちはです再びこのステージに上がれたことに感謝し会場の皆さんに感動を届けられるよう一生懸命頑張ります。踊りますよろしく よっ 思 い, を乗せていつ乗鷹の葉の心地をほっこんとっと 会場の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。す、3日間本当にありがとうございました。会場の皆さんでした。ありがとうございました。さあ続きましてはよさこい歌詞はくれない塾の皆さんです。